5種がありますグノームと KDE が最もポピュラーで、マテは Gnome の拡張版という位置づけですね。Sway はタイリングウィンドウなので、好みが分かれるデスクトップです。x f a c e は軽く高速と言われていますが、本当なんでしょうか。逆に KDE は重いんでしょうか x s p a c e と KDE を比較しながら検証していきますはじめに画面の URL は x s p a c e の公式サイトですサイト情報によれば最新版は x s p a c e 4 1 8軽量デスクトップ環境で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 役分けは KDE では問題なく動作しますが x スペ a c e ではスペースが空いてしまう問題があり利用できませんこれは残念 KDE、x スペ a c e いずれも同じ要領でインストール・設定を行います日本語入力は画面のようにタイプして インストールさらに画面のようにタイプして文末に画面の産業を追記して保存オーバークロックは画面のようにタイプして文末に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 ソフトウェアの追加と削除でサーマルで検索して画面のアプレットをインストールしてウィジェットを追加からインストールエクスペイスの場合ソフトウェアの追加と削除でエクスペース 4-sensors で検索して画面のアプリをインストールするんですがこのアプリ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 エクスペースが優位と言える材料はありません。エクスペースが軽く速いというのは CPU が非力でメモリーが少ない時代の話じゃないでしょうか。言い換えればその時代には他のデスクトップは重かったんでしょう。今回のテストはラズパイという非力なデバイスでの評価です。 そんな環境でも x s p a c e の優位性は感じられませんでした。逆にインストールにおいては不都合も参見されました。またディスプレイマネージャーは x s p a c e は X11、KDE は Wayland です。今後のアプリ展開などからも x s p a c e にこだわるより